2021年明けましておめでとうございます。ちもちもです。今日は、えー、2021年の1月2日水曜日ですね。はい、多摩モノレールに乗って、えー、電車というかうモノレールの旅をしております。モノレールのね、先頭の席が空 い, いたんでね、えーまあ、子供と一緒に座ってあの前のね、 結構あの雲がなかったんで、あのー、全面展望の、ね、撮影をしてみました、はい、かなりね、あのー、快晴な感じの天気ですね今年は何を頑張ろうかなまた別の資格を、ねえー、取得に向けてちょっと、ね、頑張ろうかなと思いますあとほかはん、まあ、静かに今年は過ごすっていう感じですかねあとはコロナがね収まればね あのまあ、いろんなところに行けるかなと思います本当は、ね、あの冬休みに、ね、18切符であの日本全国行ってみたかったんですけどねあの東京の近くを、ねえー、旅して遊んでおります。あちゃんと、ね、マスクはしてますよ<笑> あとはね玉物レールはねなんだか、えー、ダイヤモンド富士がね見えるポイントとしてなんか紹介されてますんでまあ、時間があったらね見て見に行こうかなと思います。ということでね2021年もよろしくお願いいたします。